本日は、えー、地元横浜での開催ということで、えー、大変気合い入っておりますので、えー、応援のほどよろしくお願いいたし ま, <笑> し, いします。よろしくお願いします。それでは参ります。<笑>は。 豊北あたらよ幕上がり祭典を追う闇迫る矛先二千二十二神楽はっ我らここに先置かれ真空に輝く太陽に照らされ何もかもが眩しく見えたあまりの眩しさに手をかざし指の隙間からこぼれる光に を細めただ見たこまはないこの日常体感すら覚える浜田の声あまりの話せない自然と口角が上がる伸ばってしまうことに恐怖すら覚える、えー、その場にいるだけで心が躍るお互いの主人公のように 輝ける自分が光よりも好きだった前に集まるイオシの桜はここに届いて夢見るしぐらい桜は見つる出すそれは何時の笑いかも我らの心が今一つから泳ぎさせたすだけで我に尽くのは大変だ その日々は突然に姿を消す今に溺れたこの日常は気づけば過ぎ去った過去に愉快な音にあふれていた参道はいつの間にか廃れていた悲劇のヒロインのようなその落ちぶれにできることは涙を拭うことだけ。 一いいいいつ一つまた一つと失ってしまうのはもう褒めた覚える冬の良かぎに日本いなしても真夏の太陽のように心を燃やせひじゃないからみんながいるから恐れるものは何ひつない。涙を流しても ありがとうございました関東学院大学よさこいソーランサークル矛先の皆さんでした